今日はいい時間を過ごせると思うので、そうする適時も行きましょう。あんまりなんか外に迷惑をかけずになんかファーウリして、私も喋りますか。はい、お願いします。じゃあ今日のどうどういう内容になるかっていうのを紹介していきますね。はい。<笑>えーっと、その目的はさっきもちょっと触れてたんですけども、オーディエンに参加してない人も参加するようになるってところをフォローするっていうワークチョップになります。で、えーっと。 どうして未経験かっていうのはさっき言った手でもう飛ばしていきますけど も, な の, のものたなのですすのが大事たいで今日ここにいる人たちいくつか役割があるのでそれを紹介しておきますでいくつかあるのはこのくらいあるんですけども今日はこのサポートメーターっていうのがいないんですけどもあの今後2回3回目とかでサポートメーターと、まあ、いるよう人が微妙になると辿ったりもするんですが今日は省略します で、ビギナーっていう人は OSS の開発に参加したいけど、まだやったことないとか、自信ないっていう人たちですね、合ってますよね、はい。で、サポーターっていうのはビギナーをサポートする人たちですで、今日は1対1、ビギナーとサポートの隣にいるような状態にしてます。で、こ、え、な、ー、れてくると1サポーター n ビギナーみたいになったりするんですけども、今日最初まで1対1でやってます。で、えー、とサポーターの人は OSS の開発を経験したことがある。 人たちなので、あのー「大丈夫なんですよ」って大丈夫なんですよってうと<笑>「初参加でも大丈夫なような内容にしてます」で「今日もスポーツの人たちに事前にこうしてください」って言うのは説明していません。<笑>で 進行する中で、これしてくださいあれしてくださいって言うのでサポーターの人はあの経験してやれば誰でもできますなので今日ビギナーの人もじゃあ次回サポーターとして入るってことは全然できるようになれるなと<笑>スポートメンターっていうのは今日いないんですけどもあのいたらどういう人かっていうとこうぐるぐる回っててメンターの人が困ったとか状態が足りないとかスポートメンタースサポートサポーターなんですけど<笑>そうか サ<笑>ポーターの人をフォローする係の人なので、えっと、困ったらその人と相談するみたいな感じでできるっていうのでもっといい感じになりますで進行役っていうのは私でまあ名前の通り次これやりますとか1回区切りますとかみたいなことをやる人ですでこれが今日のメンバーですじゃ実際どういう感じで進んでいくかっていうのを説明しますねえっ、ー、と<笑> 今日説明する流れはたくさんあるやり方の中の1個ですなので慣れてきたら違うやり方でやっても全然問題ないですけども今日はこのやり方を真似してくださいあのたまに僕ができるビギナーだからとかって<笑>ちょっと<笑>難しい表現のビギナーの人がいて僕はこれやりたいんでこうやりますみたいなのもあるんですけども今日はおすすめのやり方一緒にやっていきましょう はい、で流れですけどもまずユーザーとしてオープンソースのソフトウェアを動かしますでその中で気づいたことをフィードバックするっていうのはやること簡単ですねその開発参加するって言ったらなんかイメージとしてなんか開発環境を整えてなんかテスト実行して動こうしてみたいなイメージあるかもしれませんがそういうことはしません普通にユーザーとして動かしてみるでその中で気づいたことをフィードバックするこれだけです今日やるのは OK ですねはい でどういうふうになることを期待してるかっていうとあの普段動かすっていうのは使うっていうのは皆さんいろんな人も普通にやってると思うんですけどもその中で普段は気づいてないけどなんか詰まったとかっていうのがいろいろあるはずなんですねで今日はサポーターの人がこう隣に行って一緒にやっていくので「あここ今詰まったよね君」みたいなことが自分では気づかなくても他の人の視点で気づけるようになるはずなんですよで今までは のなんかインストール失敗したとかってなったらなんかツイッターで愚痴ったりとかなんか聞いたり回避報告来ましたみたいなのをやったりすることも様をインターネット上でよく見ると思うんですけどもそうじゃないんですよっていうのを今日ここででやっていくんですねそういう時にどうしたらいいかっていうと開発元にフィードバックすればいいんですよなんか愚痴って終わりとかじゃなくてこ こ, ここの環境でこうだったんで動かないんですみたいな報をすれば一緒 いけるので、そういうのをやる人を増やしたいですね。なんでそういうのを体験してもらうのもえー、今日はやりたいことです。で、動かすっていうのを説明します。で、えっ、ー、と今回は多少応援せず決まってるので、ここはもうスなんです。決まってでその後に作業メモっていうのを書く場所を作ります。で、これ多分やったことないので、実際に一緒にやりながら行後でちょっと教えます。 でこのメモを書きながらオフィシャルなドキュメントを見ながら動かすというのをやります普通ですよねまあ<笑>なんかなかググってよくわからないブログのやつを試してみたいなのがあるかもしれないですけども<笑>今日公式サイトのやつを使いますでオープンソースっていうのは何か皆さん雰囲気って 多分オープンソースを使っていると思ううんですけれども<笑>オーープンソー ス, ーンソースってのはオープンソースライセンスっていうのが決めているところがあってそのライセンスを使っているかどうかってもう分かりますなのでこのソフトウェアはオープンソースソフトウェアかなって思ったらライセンスを見てここにあるリストに入っているかどうかをチェックするだけでいいですなんかこれオープンソースっぽいなみたいなのはないです この OS 設定してるかしてないからなってかので、あじゃあなんかライセンスファイルがないけどソースファイルはどんドンと置いてあるような素の物があったとして、それはそれがなんか OSOS で, ではないですよね。ライセンス設定されてないソフトやわということですね。はい。ではない。あもう ES も入っているわけなので。なはでじゃ実際に今回をマストドなので。 トゥンのライセンスを確認してみましょうえええええに言う<笑>ライセンスってありますよね<笑>で、えー、ここにクニューアフェロジェネラルパブリックライセンスって書いてありますけれどもこれがオープンソースのライセンスかっていうのを確認すればいいというこ で, す、えーで オープンソースのライセンスはオ ー, プンソースオープンソースイニシアチブっていう団体が決めてるんですけども、えー、リストがリストオピオンはしかなくてセスパイネーム で, で, こ, れです、ね、これが今見たやつとこれ同じやつなので リススストにあるのででマストドンンはオープンソープソすいみたいなことを確認すすればいいわけですねなので今日は対象の OSS はマストドンで OSS なので大丈夫はいうことです<笑><笑>、はいで。動かす時のポイントなんですけども作業メモを書くっていうのは大事なんですよ。でなぜ大事かっていうのをやりながらどんどん実感していくるんですけども、えー、と端的に言うと自分では気づかないことを気づきやすくなるから。 で g o o g l にピンカッカみたいなのも後で実際にでもしながら説明します。でまず先に各場所を作ります。じゃあちょっと一緒にやっていきますよ。GitHub のページを開いてください。でえっ、ー、とここで O O O S のゲートのワークショップ でしてしくださいい見つからな OSS- <笑>ゲートで検索すると。<笑> なんんかかかいろいいいいいろろ出ててるるるススゲーートすすすららワークショップででで<笑><あ><笑>全部入入れてる<笑>、ま、あの入れられれののまままあ人ははもうそれもそれはわります<笑>ここここきしたみんないけまし た, 行きました はい、隣の人見ていけてないとこあります大丈夫ですかこ、はい、っちも大丈夫ですかみんなで見てますはい、はい、じゃあこの右側のところに違う<笑>えっとイシューズを言ってくださいでこのここの右側の方にニューイシューっていうのがありますあそれ作ってパチッとするとテンプレートがあります でテンプレートを埋めてタイトルに設定しますっていうのがあるんですけどもこのテンプレートがこの中にありますのでこれをまずタイトルにコピーしてきますでこのテンプレートの中にドルカッコっていうのが何個かあります ここはえっ、ー、と自分で評価してください<笑><笑>なのでロケーションはここはどこそういえばいいですかピクシブにしちゃいます、ね、ピクシブはいカナがいいんですかあんまあ P はもちろんはいピクシブロケーションピクシブでイヤーは2017でマウスは6 10か、それとも全で然いくら使って6で<笑> 19で69はいあ二29ですねはいでえー、っとアカウント名は自分のアカウント名 で, で OSS 名はマストドンなんでこんな感じになるわけはい NA です、ね<笑> <笑>あ、難いんそうマストドはい。そうですすいいいいいいいまんここここれがうななっっってててかでででででで作くださ ですかはいでここにメモを書いていくことにしますはいここですねはいでじゃあ実際にメモする様を今から見せるのでこのくらいの流度でメモしていくんだなっていうのを知ってくださいじゃあまず私はユーザーとして動かしますなのでまず公式サイトを見つけよう公式サイトを見つけよう <音声><音声>えーはい、で、えっ、ー、と、同じコメントを編集して追加していくことかじゃなくて、追 記, 追記でいいですなので、じゃあどうやって見つけようかなと思うので、マストゾーンで検索しよう。 サイトシのクリでありですけどああああえただこれ言われるクリになりましたみたいなのこう貼るわけですねで、探、はい、したけどおそらン JP が…<笑><笑><笑>ここがオフィシャルリポジトリっぽいのでいや一つ目は…二つ目は 日本サイトで本家ではなさそう、公式サイトでは。あまあ、公式とうはでそうでこのれっかうあでも一応なんか ネモワス。はい。今日何でも書いてほしいです、ね。はい。で、じゃあ今回はこう三つ目にだ。に買った古着、<笑>リポジトリっぽいものから始めよう。<笑><笑> ですね、雰囲気分かりましたこのくらいのルーで、うん、書いていきます、うん、はいえー、そうですねでメモの例はまあいいです<笑>、はい、じゃあ1回10分くらいこれやってみてくださいでやっ て, やってこうだなっていうのが分かったくらいのところに1回止めますで 止, めて止めた後に あのフィードバックの方法も説明しますなのであの止めてもまたすぐ次の作業する時間くるのでやめてって言ったらパッとやめてください<笑>いいですね、はい、じゃあ10分10分今やったみたいにユーザーとして動かすっていのをやってください 見守ってください。いえー、っ と, っと大事なことは教えない。教えないことです。<笑>えっと教えるとなぜ良くないかっていうと、あの今日の大事なことはビギナーの人が体験することなんですよ。で教えちゃうと。 <笑><笑>そのままねえー、どうですか会会いいあ、返し い, い,、はい い, い, はい、い, い体験する機会をバッてることになるんです<笑>あるいは、ビギナーの人は一人だとできないなみたいなイメージ持っちゃうんですよボーターの一人だからできたみたいなっていうのは良くないので教えないでくださいでなんか調べるみたいな時は自分のパソコンを使わないでビギナーの人のパソコンでなんかこれちょっと打ってみようかとかやってください いいいでですすねや、はい、やりすぎななののはは大事なことです、はい、やるのは後よしすることであ。すすす、はいいく、はい<タッ>